曇りの日でも紫外線は多いです。UV カットをおすすめいたします。フロームカーナー。